私はまず、ハ、う、マ、ん、ってるものを紹介したいと思います。うん、パン、冬のソナタです、うん。そういえば見たことなくて、うん、で、なんか流行ったじゃん、で、私ね、あの、いずれ。 かるのあのあ茶髪のメガネの人がいるっていうことだけはわかるそうそう雪のなんかこうやってるやつあれだけは思い浮かぶの、うん、今回じっくり見てみて今私6話まで見ております、うん、私説明したいんだよねその冬のそなたについ て,、うんうん、し, てしたいのしたいんだけど、うんうん、結構確信に触れる場面が2話でやってくるのね、うん、ででもさみんながさ「俺冬のそなた今見てるよ」とかさ「明日見ようと思ったのに」っていう人がさ な, でだからなかなかいないんじゃないか な, な わかそうあの自由でしょチェジュウね、うん、チェジュウなんだけどヒロインこれこ ん, こんな唇おばけみたいな感じだったっけこれユジンですね、うん、で, で皆さんこれがねこの人がよく知ってるんじゃないかって思うんですけれども、うん、これがえー、っとこれユジンチュンさんですね <笑>これ、あのペヨンジュンですわ、お分かりの通おり<笑>えメガネは、メガネはポイントです、皆さん、メガネはポイントですよ、で、私ね、初めて見たときに、ここからスタートするんですけど、うん、あのー、高校生なんですよ、うん、ペヨンジュンもの。 高校生ペサマだから茶髪でもないしメガネもかけてないところからスタートしますそうなんだだから私最初高校生の制服着てるとこ見てこれメジャーみたいにさ、うん、子供から大人まで一生見ていくのかなと思ってさ、うん、成長するのえ大変じゃないと思ったの、うん、なんだけどこの高校時代2話で終わるんで大丈夫です2話で終わるの<笑>なるほど最初の2話は高校生のこの2人を見ていただくことになるんですけど、うん、ここもねうね、ん わけですようん、もう言っちゃうけどまあうん、なると思うでしょ、うんうんうん、ここくっつきます、うん、でもう一人でもね、うん、いるんすよあわ分かるなんだっけもう一人いるんす よ, <笑>よ顔文字みたいになりましたけど<笑><笑>、えー、なんだっけなんっけこ れ, こ, れこの人は三色です三色は、うん、あの、友人の幼なじみなんです、うん、友人の幼うん が好きなんですわかりますかで3色3色、もうこ悪いけどこの人より全然こっちが有料物件そ<笑><笑>うなしい 思われる。私は今、うん、もうそれでいいじゃんじゃそうなんだけどもこっちくっついちゃうんで3曲を失礼しますかわいそうで、うん、もう一人まあ重要な人物がいるんですけれども、はい、この子はねこの人マジで唇<笑>こんな感じなんですよあのこじはるみたいですごいかわいい子なんですけど、うん、これは チェリンです、うん。チェリンちゃんはなんか。名前可愛いね。可愛いでしょ、うん、チェリンちゃんはチュウさんが好きなんですよ。チェリンちゃん、えっと、もう。 いいじゃんね、好きなんですけど、けりちゃん、めっちゃ性格悪いですよ、ね<笑><笑>ね、嫌なやつなのの嫌なやつっていうか、高飛車っていうか、自分のことを可愛いと思ってて、付き合って私のこと好きなんでしょみたいな子です、そういう子嫌いじゃないよ、私でもね、チュンさんはやっぱ、ユジンとくっつくん で,、うん、で、2話ぐらいかな、もうめちゃめちゃもうラブラブなんですよ、チュンさんとユジン、その時私は思いました、はい、見るのはもうやめようと。<笑> あの、最後、2話の最後にトラックがファーッと来てし<笑>ュンさんの顔がうわーってなるとこで終わるんですこれさ普通だったらさ助かると思うじゃん助 か, る助かるなんか病院とかで寝ててファって目覚ますみたいな、うん、助かりません、マジマジ死にだから2話でそれで終わってみんなでこう泣いて終わるんですよ そして三話になったら10年後って出るんです<笑><笑>なるほどそう実は言えないまま、ね、そう成長する10年後になるんですけれども三役<笑>と四人は婚約してますあっバンバンバンバンバンバンバンとンバンバンしてバンバンバンバンバンバンバ でやっぱ10年間アタックしたんだよ多分三色はその傷ついた心を、うんうん、でその婚約の式の日三色、うん、と四人の婚約の日に、うん、あのー、会場に向かう四人そしたら途中で、うんあのー、途中で<笑><笑>お分かりいただけるだろうかすごい途中でこのチュンさんとそっくりな人それがあのメガネの茶髪です ペ, が, ペが現れるんでで余人はもうえっなんで生きてるのみたいな感じで追いかけるんですが、うん、この人は違うんですミニョンさんって言って違う人なんですよ他人の空にねそうそう似てるだけっていうところなんです今私が見てる感じでは、うん、でこのミニョンさんいいですか皆さんはいチェリッと付き合ってますチェリッと付き合ってるんですよ え、待って、チェリンすごくない。チェリン見つけてきてるの、この似てる人。チ ェ, ェリンすごくない。チ<笑>ェリンの能力、すごくない。チ<笑>ェリン似てる人見つけ、付き合ってるんです。<笑>すごくない。<笑>そう、チェリンの。 こうやって連れてきて、うん、私の彼氏って言うんですよユ、うん、人にユ人超動揺するじゃないですか、うん、するするそうええーみたいになってでまた婚約の儀を執り行っているにもかかわらずユ人はミリオンに心を揺れてしまうわけですよえー、だって付き合ってるでしょ付き合ミリオンは何な ん, なんじゃミリオンは私が今見ている段階では何なんでとね<笑><笑><笑>コイツ何なんだよねいや 似てるのか、なんか記憶喪失なのかっていろいろ私も頭の中で考えてるんですけど、うん、6話の段階ではこいつ何なんですか<笑>だか、ねだかね、だってき合ってんのにさそうそうそう気が引くような感じにしちゃってるんでしょまあ、でもめちゃめちゃモテるってことを自覚してるんでこのミニョンの。 プだし成立してるように見えるんですけど、うんまあ、ミりょンさんも若干ねユジン気になりますのでユジンはもう思い出しちゃってやべえみたいな感じになってるからもうここ心配なのは私三曲です3曲が超心配なんですかわいそうそうだからこっから私の予想だと普通の王道少女漫画だと絶対ここがくっつくからなんとかして三曲とくっつくエンドを期待しているというところでござる えー、私は許せないいやすごいのだから2話まではメガネはね<笑>あの、今見てる段階ではねまだなんか好きになる要素は視聴者にはないたださあの、おばさまたちはさめっちゃさメガネにはまってたじゃんってただからメガネがよく見える瞬間があるんだよこの後多分 2話まではイチャイチャしてたからもうみんなやめようと思ったけど、うん、2話まで頑張るとすごく楽しい本当？そう10年後がめちゃめちゃ楽しくなるこんなに熱くなるなんてえー、見よう<笑>これを機会にちょっと見てほしいな意外にね、えー、ちょっと見てもわるよみんな見にうかなうん見てほしい<笑>ちょっとね確信に触れる部分も言っちゃったけどね、うん、まあそっから先がどんどん展開していきますんで見てください